すごい 人, すごい 人, すごい人再び樹氷高原駅に戻ってきました。 えー、往復3回に及ぶ空中散歩、楽しんでいただけたでしょうかお土産屋さん見つけました、ちょっと入ってみましょうか動画を見ていただきましてありがとうございます、旅する着物男子、馬シンです。 急遽ですけれども山形仙台弾丸ツアーと称して始めたこの日帰り旅行企画多分これが第3弾ぐらいになっているんじゃないかと思われます編集の都合によって順番を変えたりもしくは増えたりするかもしれません早速なんですけれども今日夜には帰りますそしてやっぱり僕一人が楽しむなんてのは考えられないことなのでこちらを用意してみました山形の名家で樹氷ロマン すごいですよ県名産品品協会第1回すすごいですよねなおかつご家族に職場の人に行き渡らないってちょっとまずいじゃないですかこれかなりの量が入ってますし食べやすい一口サイズになっているのでおすすめのお土産なんじゃないかなって僕個人的に思いましたそしてまだもう一つあるんですなんとこのロマン ハートツグがあったんですハートツグがあったんですびっくりしました <笑>ええと思ってでこれも面白いじゃないですかだからつい買っちゃいましたこれもお値段両方とも税込みで1080円とってもリーズナブルでなおかつたくさんの人に行き渡りやすいような量もしっかりと確保されてますのでとってもいいなと思っておりますじゃあこのお土産レビューまあ中身は開封はできないんですけれどもよかったらこちら北大内に来た時に買ってみてくださいこのお店は新左衛門の湯さんのすぐ輪にあるお土産屋さんでこちら1000円 80円税込みで販売してますのでぜひお手に取ってみてくださいじゃあね僕はまた旅を続けていきますよお昼になりました小原もすぐ来ましたので何かどこかでご飯でも食べてみたいかなと思いますじゃあ行ってみましょう ちょっとね、だいぶ歩き回りすぎて着物が増えてきたので一プロいただきつつお直しをしたいなと思いますちなみにこちらのチケットは隣のレストランで購入できるそうですここは露天風呂ゆうゆさん隣がレストランフレスガッセさんでこれを買うことができるのでこれでちょっと一プロに挑む で, では のとあとあとあと入院が終わってから報告をしたと思い いいいたたただだだてて外へ出てきまましし内撮影禁止ととうことだったので簡単に概要だけ説明します入浴料が一般の大人600円、お子さんは400円、でタオルはバスタオルは貸し出し、フェイスタオルは購入ということで、各200円ずつで提供ということで、1回の入浴で1000円札1万やればなんとか事足りるということで、気軽な気持ちで利用できるお風呂屋さんだなって思いました。あとは有料のコインロッパーがあって、こちらは100円と200円 手モスの大きさによって選べばいいと思いました北欧に来たら足運んでみてください露天風呂が本当に良かったんですよ硫黄の匂いのするほんと乳白色のお湯が肌によくて最近手荒れが気になるところもあったのでちょうどよかったですさてお腹が空きましたそろそろここかで食事をとるところを探したいなとそれでは移動しましょう 夜の支度の準備で、一旦店を閉めてるみたいなので、店を閉めてるみたいなので、店を閉めてるみたいなので、そろそろ山形に移動しようかと思います。向こう側に見えるのが、山高バスさん。ちょっとわからないんですけど、読み方ちょっと、よかったら教えてください。バスターミナルがあります。ここから山形駅まで、片道1000円で行けるので、それで山形まで行きたいなと思います。行ってみましょう。 千円札を、はいはい、では、蔵王温泉から山形までの切符買いましたまこれで、行けます。はい 山形駅に到着しましまたどっかでご飯食べたいと思ったんですけれどもサブチャンネル用に仙山線取らなくてはいけないので早く電車に乗ってしまいますよかったらそちらもこのメインチャンネルなど一部使っていきますのでサブチャンネルと合わせて楽しみにしていてくださいでは行きましょう 線の仙台駅の電車普通列車になるんですが16時58分出発ですかなり時間がありますあと45分ありますその間に軽くお腹に入れてサブチャンネル用の撮影可能であればチャレンジしたいと思います500円でリーズナブルなセットメニューがあったんでこれを買いました こにに乗り込みまました。かから仙台に向かいます。普通列車なのでかなりゆっくりした進みになるとは思いますがこれでもう1台のカメラを使って運転手さんの許可もいただいて仙台までの道のり全面展望動画ということでサブチャに乗るように撮影の方ができる運びとなりましたのでそちらもぜひぜひ楽しみにしていてください。 ということで、約半年ぶりに仙台に戻ってきました。旅行の男子です。仙山線が約1時間と20分程度の乗車時間でしたから、あっという間でした。もう辺りこんな風に真っ暗です。 弾丸ツアーこれでとりあえずゴールということにはなるのですがこれで締めてしまうとちょっと物足りなさもあるかもしれませんのでせっかく仙台来てますし山形でゆっくりできなかった分も取り戻したいなと思っております。 とは言ってもね、当初の目的では仙台は本当に単なるゴールでしかなかったんですよ東北一周旅行の最後の目的地ゴールとして設定しているだけで何をするとか全く決めてないからじゃあどこへ行けばいいのやら<音声>とりあえずもうちょっと歩いてみましょうかお腹も空いてますからね はい、というわけで来ちゃいましたよ焼き豚大黒さんでもう注文が来てますこちらジンビームのハイボールです<笑>焼き豚大黒さんで、ね、頼んだもの串ランキングに出てましてこのエヴァテキゾウシロボロネギということで入ってましてそしてモツ煮ねこれも こういうホルモン焼き屋さん串焼き屋さんでもう定番の料理注文しております。まずファーストオーダーが来ました。お先にごみです。じゃいただきます。これねよくもつがちゃんと煮込んである。これが串ランキングで第一位になっているレバ的だそうです。いただきましょう、うん。うまい。うまい。 これが大きすぎた油がよく乗ってる食べやすい本当にねこういうお酒のつまみによく合う次のオーダーはこれはマインのトロネギぐじらそうですいただいちゃいましょう、えー、本当に脂がとろっとろネギが合うさあ、キミヤチューハいきました、はい、これ一杯三百五十円安い いたた。だきました初です僕の大好きな初いただいちゃいましょうめちゃめちゃ柔らかいそして美味しいごちそうさまでした 楽しんでいただけたでしょうかこれが山形宮城弾丸ツアーのフィナーレになります本当にありえない失態をしてしまってこんなことになっちゃったんですけどもねただ終わり良ければ全てよしとも言うのでやらかしてしまったことは次の反省に取っておくとして次に生かしていけばいいかななんて思っていますこの動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いしますというわけでこの動画最後まで見ていただいてありがとうございました